おはようございます。ラスカでございます。本日の動画もですね、ちょっとチャレンジメニューの動画となっておりまして、本日はこちら、の、山梨県におりまして、もうね、メニューの方は目の前に来てるんですが、やばいよね。<笑>めっちゃ映えるよね。 今回ね、挑むのがこのめちゃめちゃでかいつけうどんなんですけど、総重量は不明ですが、ね、麺だけで約12人前あるらしいんですよで。改めてちょっとルール説明なんですけれども、えー、このうどんを、まあ、完食をした場合、えー、成功の場合が無料で失敗の場合が4500円のおしゃれとなっておりまして、制限時間ね、えー、60分となっております。 残っちゃった場合はね、お持ち帰りとかもできるみたいなんで、これで興味がある方はね、ぜひチャレンジしに来てください。ここで皆様にご連絡でございます。最近ね、チャレンジメニューをやると、以前のように、無編集とか、ガチガチのね、チャレンジ風景が見たいというコメントを多数いただきまして、今回チャレンジしたメニューが、まあ、めちゃめちゃえぐい。もうめちゃめちゃえぐいチャレンジだったんですよ。なので、 せっかくのこの機会、久々にノーカット、ノー編集のチャレンジメニューをお届けしたいと思います。動画の時間を見ていただくと分かる通り、めちゃくちゃ長いチャレンジメニューとなっておりますので、皆様ね、ぜひ早送りやもうコマ送り、好きなようにしていただいて、見たいところだけを抜粋して、このチャレンジメニューの動画でね、拝見していただけると幸いでございます。 吉田のメガ富士山うどん、はいえー、60分日本勝負はい用意スター ト, トであーあいただきますうわこれはつけ汁あ冷たいのとあったかいのとつけ汁は2種類あるみたいです今触って知りました<笑>とりあえず揚げんから攻めていきます ち, ょっとちくわテントうんうまっ 揚げ物うめい今日一食目で あ, あそうなんですかめちゃめちゃうまいっす<笑><笑>吉田のうどんで入っているトッピングを全部うん何だ、うんはい あこれうまっ<笑>冷めちゃうともったいないなと思ってあの揚げ物ね先に食べてるんですけどあとにも取っときたいぐらいめちゃめちゃうまいストッピングが。うん ないいでですすよね<笑>、えー、そ大変ですいやうん。 これ早速もったいないんですけど富士山を崩していこうと思います<笑>おっおっ<笑>ボコって取れたけどあっかうどんだけじゃないですねお肉とかも入ってるんだ入れたらやばいからちょっとかけていこう 食べ方がむずいなほらあっめだ<笑>全然ほじくり出れないマリ<笑>か、ミ度ゾすげえぞこれ。 え、え、うどん、えこんこな太いんですかで<笑>で上がりセセンンチチただきます。 うん。あ、もっこもっこうん。タピオカがやっぱりいい仕事をしてまして。うん、だから本当にあのすすれないぐらいすごい。<笑>あこれ顎やばいかもしれない。 お父さんのタピオカコはや ば, <笑>やばい。やばい、やばい。うん、絶対後半お腹の中で膨れますね。やっぱ時間勝負ですね。<笑> 60分なんか使っちゃうと不なこれ<笑> お値段がですか。いや、もっと硬い。あ、もっと硬い。うん、もっともっと硬い。これより。はい。もう本当にガチガチのゴリゴリのやつが多くて、うーん。どうしてもなんだろう初心者にも食べやすい、ね、うんうん。やっぱ食べてもらいたいっていうのもあって今回開発して出しました。だってこれでも多分十分。はい。<笑>女性だったら二本吸れないですさ。<笑><笑><笑>本当 に, <笑><か>に。三十。 これでもこの面であの煮込みうどんとか冬やってもうまそうっすね間違ない、うん、間違ないです締めてもうまいけど温でも絶対うまいうんやばっうま だったらこう箸いっぱいまで麺つかむ僕ですけど3本が限界。<笑> ほじればほじるほど思ったよりもやっぱ麺が量すごい<笑> おすすめのお味噌というか、そんな感じのベースなんですかねそうですね、あの鰹出汁とお菓子で出汁をとって、味噌でうん、なんか本当と、ごんぶとの、なんて、ほうとうじゃないですけど<笑>そんな感覚のこっちのつけ汁は、全然ガラッとイメージ変わりますけど硬さはね、変わらない<笑><笑> これやばいっすねいやこれすっげえ普通の人だとやっぱ一人前とか大盛とかでもまあ十分あごつれますよね多分そうです12人前だからって皆さん 硬いだけじゃなくてもちもちっとした食感ちゃんと残ってるんですねありがとうございますああ波盛りで食いてえな ん麺が好うだ。<笑> <笑>具材感触全部なんでね。自分で落としたのもちゃんと食べます。<笑>うん。うん。うん。うん。 はい、うすごいが疲れうん おオシエンエツは年齢多いですねうんうんで も, もう吉田のうどんは今県内で飲らんのかなりありますねかなり多いです、ね、うんみんなそれぞれ特色があってじゃあ本当ブランド持ってるんですよ、うん、このそうですね吉田のうどんっていうブランドになってます、ね、う, ん<笑>うんうんわーごいでうん うん、うわうわ、まあ、満腹感との戦いじゃないわ<笑>時間的にもねあの間に合うかわからんわ。 こう箸で持ってくるだけですもん、ね、普通の方だったら、多分。しかも一本ずつです、みんな。<笑><笑>あんないっぺんに、ね。<笑>ん<か><笑>お出汁がうまいっすね。<笑> どこまでうどんが敷き詰まってるのかわからないんで恐怖<笑>なんですよねそこまで全部うどんだったらやべえなとかいろいろいろんなこと今考えながら食べてるんですけど<笑><笑>でもこれ焼きうどんとかにもしてみたいしね両方、まあ、やったんですけどうまいっすうん、まあ、そう<笑> 焼きと煮込みはね、本当美味しかったです、ね、うわ食いて、ね、<笑>で焼きだとまたちょっと違って表面が溶けて甘くなったりとかしてやっぱね吉野のうどんは麺の粉の美味しさを食べるっていういや何かこれ一回今話しててちょっと今現実逃避したんですけどパッとこっちに戻ってくるとなんかあっああそうだね<笑><笑><笑> うん。うん。うん。じ生まれましたけど。生まれました。何、これ。名前ぐらい、生まれましたか。ち<笑>っと待あの、もう見えないとこまでいるんですけど。 <笑>え、何枚いんのこれ、やばいやばい。これシークレット、味玉。はい。全部で十はおります。十。それでもね、美味しいんで食べてください。十<笑>。じゃあ、が、おかしいですよ。<笑> ああでもうまいうまいっすっごいトロトロの半熟だか ら, 半熟だからこれだったら余裕かも飲み飲み物<笑>、うん、サプライズっていうかむしろプレゼントぐらいな感じで嬉しい感じですあ あ, あの10個分麺がないんでここに<笑>れれ<笑>麺よりはこっちの方がかも<笑> うん<笑>すごいすごいません僕もよくあのど動画の中でもあのコメント欄でダイソンとかやりますけど<笑>あのこれダイソンでも勝てないですねこの吸引力が<笑>足りないもの全然<笑>うん <笑>あれでも思いっきり吸うから無駄に空気がお腹の中に入っちゃって。 こう苦しくなるかもしれないですね。食ってる量よりも。 なしいいうん。うん そこだ<笑>まずサプライズあるかと思った。 でも実際ラーメンとかだとこう使ってて伸びちゃうじゃないですかはいはいはいそういうのと比べるとどうなんですかでも確かに、まあ、でもこの麺だと使ってても伸びないですね<笑>きっと<笑>まあ食べにくいというかうーんどうだろうな食べにくかって言ったらやっぱ伸びてるやつの方がやっぱり食べにくいかもしれないですね<笑>でどうせもう最後すすれなくてレンゲだけになったりとかするのであの スープ飲まなくていいところでも結局もうほぼ汁なしになっちゃうんでそこだこっちの方が楽といえば楽かもしれないですうんちょっと麺だけ先行していこう 三、ま、十分以上なんかどうなのあのまだこの大根の感じとかも道数過ぎて本当三十分足りるのか足りないのかっていうのもちょっとわからないところなんですけどそれが短いのかどうなのかっていうでもうどん濃いめがなくなったかもあっこ れ, かこれで最後からな多分。 うん。<笑>でもこれあのうどん終わっても結構このキャベツあご使えますね。<笑><笑> ビビりましたもん<笑>想像と違うこれだとと思思ってめっってめちゃ辛いてる<笑><笑>、うん。 うん。 <笑>ずっとあのあ揚げ感というか一個もなかったんで<笑><笑><笑>ケンカしもう目に合うな<笑>。<笑> うん。これでこれで入るか麺がうん。うんすご い,、うん、<笑>すごい ど, どう食べようかな出てもあれだしなかけちゃおうかなサラダね やっぱさすがにつゆ一杯飲むと塩分が強すぎて満腹感が出来ちゃうんでちょっと節制を節縁っていうんですかね<笑>をしなが ら, なかとか ら, かから<笑>あっそうかでも30分切ってんだだって麺いるじゃん<笑>まだいた<笑> こっかは結構きついかもなそっちの方があごかもキャベツ結構硬いっすからい や, やっぱり僕らも大口なんでまとめて入れちゃうとやっぱ柔らかいキャベツなんですけどんって 詰まってるね、あのほぐすと<笑>どんどんどんどんお野菜たちがカメラ見てても増えます食べてるはずなんですけどちょっとずつ増えてるっていううんうん うどん終わったから切り抜いいいてままししたたけど<笑>まさかの福たちが野菜たちが<笑>ででそねね、そうす、ね、だいぶ<笑>やっぱお水そこは。 おうんやっぱりお野菜の水分が入ってくると。 お腹の中でそのうどんが膨らんでいる感覚がわかりますね。どんどんこうぐーって<笑>一気にやっぱ満腹感もきますね。うんうん。ああ舐めてた。うどんときラクサの気を出したんです。<笑>うん。 うん、入ってますもん、ね、<笑>案外かめちゃくちゃゃく入ってますよ、ね、てますよよ野菜めちゃめちちゃゃ入ってます、ね、これ<笑>うん。う ん,、うんうん、うーん確かにあの うどんの甘みだけじゃなくて、こうお野菜の甘みがあると、もっとね、こう美味しく感じますね。はい、いっぱい話して、聞きせてるけどな。<笑>しんずいもんはしんずいない。<笑><笑> 食ってから八分ぐらい経ってますけどなんか思ったよりに進まないですねギュッてなってるから崩せば崩すほど増えるどんどんどん増えあっでもこれ。吸引に入ってくるそのトッピングのお肉がいい味出してますねこれうで、うん、う, うどんと一緒に食うんだったら。<笑> ちょうどいい感じに薄まってるんであの、うん、お味噌汁感覚<笑>、うんうん、<笑>のすりだねも美味しいのでもしよければあ辛みのやつですよか、ね あ あ, れ あ, れあれしっかりしっかり効いてますかいや思った以上に辛かったなこれ<笑><笑>あれでも<咳>かあおえ辛っあえ辛っち想像以上にい<や>、ね、<笑><ド><笑>びっくりしちゃった で,、ね、でも辛み、うん 帰りの後に、甘みちょっとだけくるんですね、ふわっと、で、香りもいいし。いやでもそうああ、もうこれだけのために。でもよっぽどあの、自宅で使ってるような七味とか、一味とかに比べたら、もう全然まみもやっちゃいますね、やっぱり。 結構きつそうで す,、ね無ないっすね、<笑>あっでもうんすりだに入れるとより野菜 甘, 甘く感じるかもしれないですねあうまこれ あ。ポン酢とこのすりだねで、あのサードとか食ったら、超日まそうですね<笑><白い>。<笑>まあそ、そう。うん、すりだねで、ちょっと元気出たかも。<笑> Oof. <laughs> うまくうまっ。<音><音><音><音><音><音> も う, うどんなくなってから15分ぐらい戦ってますけど半分なくなってないけど。これ<笑> だいたい一玉ぐらい一玉<笑>大根がおろしで水分切ってだいたい 2.5 本ぐらい 2.5 本 2.5 本大根おろし 2.5 <笑>この水分がほとんどなんで<笑>大根水分相当水分一年一上分の大根おろし<笑>今日今日ここで食べてますね<笑>僕は<笑> 嗯、mm.。 あ, あ絶対あそこ筋肉痛ない顎にくるやつ顎が筋肉痛ってあるんですねうん、なりますね、多分これになると思います、絶対、えー、顎を開けるのが大変になるやつあ、痛い痛い痛 い, たいたってな<笑>、えー、うわ、めっちゃ悔しいな、全然お腹いっぱいじゃないのいいな全然進んでいかない<笑> うんどい<笑> 10分か。 ウツラそうだ。<catchy> <diviser> あ <laughs> めちゃくちゃきついな、これ。うん、卵はラストですね。卵ラストですね。いや、意外にお腹もくるな、これ。どんどん膨らんでいく、うん。どんどん膨らみますね。 これ1分です。 10秒うん、いやキッスあこ れ, お疲れありした最悪やんか、ね。いや はい。ということで、えー、例えばね、チャレンジの方が終了しまして、結果としてはね、ちょっとお野菜が間に合わなかったっすね。もうね、顎がジンジンしております。<笑>こうやってね、喋れるぐらいお腹には余裕が全然まだまだあるんですけれども、いかんせんね、もう仮面。<笑>それでね、ちょっと、ね、間に合わなかったりもおっしちゃったりして、まあ、結果的にはね、えー、失敗という形だったんですけれども、前半喋ってなかったとしても、多分ね、無理だったと思うな。 結果的には全力本当の全力出してもクリアできるかどうだろうっていうレベルのもう超高難易度超高難易度のうどんメニューになりますんで、まあ、是非ねあの皆さん気になる方はあの吉田のうどんのねこのチャレンジメニューですね えー、食べてみてはいかがでしょうかもうぜひねこういった方、えー、チャレンジメニューにはなるんですけれども、まあ、シェアの方もできたりはするらしいのでご家族とかでねこう楽しんで食べてみるのもいいんじゃないでしょうかでただねこれ作るのがすごく時間かかったりするので、えー、3日前までの要予約制となっておりますのでその辺りをねお気をつけくださいはいということで、えー、本日もご視聴ありがとうございましたいやーもう顎が限界でございます<笑> ぜひね、あのー、大食いの方々、このメニューに調整してね、えー、クリア者がいち早く出ることを僕も祈っております。<笑>えー、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃね。 疲労感がすごいですねなんかすごいな